前回土曜日のライブ配信でお話ししたんですけども重要なことなんで改めてまた詳しく話そうかと思うんですけどもブラック差別というものはまあ90年代まで近世政治起源説っていうのが言われてたわけです江戸時代にね制度として作られたとでもね今のブラック差別って僕はねもう近世じゃなくて 近代説だと思いますつまりねもう現憲法下の今の政府の時代にもう政治的に作られたものじゃないかともう近世だとかねあるいは古代なんかのもう先民とはもう完全にもう無関係なものになってるんじゃないかっていうのがね私の考えなんですでそう思わせるようなね理由っていうのはたくさんあるわけですねでその一つが 最近ね、もう10月3日、これがあの解放同盟側の、ね、裁判の書類の提出期限だったんだけども、その時に出された事実事 実, 実験公正証書っていうのがあるんです、結局、趣旨としてはね、ブラック民、ブラック出身者の近親者なんかが、久別ブラックの出身者であることが明らかのなりみたいなことを書いてあるんです、明らかとなりですよ。つまり部落民の親戚は ブラックだっていうようなね、そういう前提で、この書類が作られてるんですよ。で、これ、事実実験構成証書ですからね、えー、公証人っていう、もう公務員と同等な立場のある人が作ったものです、正式に作った公文書それで まあ、この先の部分っていうのはちょっとね、個人名とか書かれてるところがあるんだけども、ま、結局は平たく言えば、この人がブラ民クミンですっていうね、あの、西島委員長なんかも含めて、解放同盟の関係者がブラ民クミンですっていうふうに、ま、個人名を書いて認定するような証書なんですね。で、これを作ったのが、交渉人、え、萩原さんですね。萩原秀樹さん。 この人ね、経歴を調べたら、裁判官とか、法務省の人権擁護局長をやってたんですね、で前回のね、公正証書ね、これだけじゃないんですよ、前回にも出されてるんだけども、そ, のそれも交渉人の経歴調べたらね、法務省のね、大臣官房なんですよね、だからもう幹部クラスなんですよ、これ、作ったのが、元ね。 いや、僕ね、これね、人別帳なんですよ、どう考えても。それを裁判官とか、法務省のね、幹部を経験した人が作ってるっていうのでね、もう相当闇が深いと感じてまして。で、僕は裁判でね、まあ裁判でも何でもだけども、まあ僕は差別者だというふうに言われて、差別してるんだって言われて、 でなんいまだにね深刻なブラック差別だとかね、ね身元調査がね行われてるとか言ってるんだけども、じゃあ具体的に誰がそれをやったんだっていう証拠なんか一つも出てない、裁判の中で。だけど、これ身元これは間違いなく身元調査なんですよ。でそのの差別だっていうのも 解放同盟の関係者、あまあ、名前言っちゃえばまあ池田さんとあと下吉さんかな、住んでるところは、部落でっていうようなことをこう小学校、中学校なんかで言わせてたっていうことですよね、でそんなの、もそういうのこそ差別じゃないですか、それって、だってやらせられるのは部落の子どもだけなんですよ、そんなことをやらされるのは。だから、これ、なんか僕は差別やってるだとか、いまだに根強い身元調査がとか言ってるけども、結局、身元調査やってるのはこのね、 人権擁護局長の萩原さんだしいで、ブラック差別って言って、そういう。 プラグミン宣言みたいなのをやらせてたのも解放同盟関係者でこの原告なんですよ。だから、だから差別やってるのも身元調査やってるのももう原告じゃないかと。で、そういうことを裁判所も認めてるんだって、そういうオチがついてるわけですよ。で、僕は、僕は別に身元調査も何もやってないし、で、別にそんな差別するってこともやってないわけです。むしろ無差別にやってるんで僕に関し、僕についてはね。じゃあ、その、現代政治起源説っていうのは、 結局そのブラック民が誰か、誰がブラック民かっていうことをこう公的にね認証するっていうことを今の政府がやってるんですで、それがねもはやね過去 の, ねそのブラック差別、得た否認とかのもも関係ないところまで来ている、結局、その裁判所の判断として解放同盟関係者ならブラック民だっていうまあそういう判断だし、親戚だったらブラック民。 えー、本籍地住所が部落にあれば部落民。言っとくけどね、今の、その、戸籍とかね、住民票なんてね、江戸時代ないんですよ。戸籍って今、あの、明治時代に整備されたものなんでね、それを基準に判断してるんで、もうこれ、江戸時代のね、制度とか関係ないじゃないですか。もう完全に今の行政システムを使って部落民認定してるんじゃないかっていうところなんですよ。だから、これ、部落民っていうのは、もう現代の、 政治を起源としてるっていうこと。で、政治的な都合によって今も維持されてるっていうことなんです。で、例えば、その、童話対策なんかね、じゃあ誰を童話住宅に入れるか、個人給付的なもの、あるいはあ税金の減免というもの、そういうのがどうやって対象になるかって言ったら、別にその、江戸時代のね、 その経緯とかそういうもので判定されてるもんじゃなくて、今の戸籍とかね、住民票でそういうことを判断してるし、あるいは、あの、解放同盟っていう、あとは、まあ、同和会なんかもあるんだけども、そういう同和団体に入ってるかどうかっていうことで、認定してるんですよね。だけど、今の同和団体っていうのは、江戸時代のね、その、まあ、身分組織、あの、弾左門配下のなんかそういう、枝の組織なんかとは全然関係ないんですよ。つながりはないんですよ。でも、でもやってることは、 そのいわゆるその政治一元説で言われてたことと同じじゃないですか、いわゆるその得たと否認の団体があると。 その団体の中の仲間が、そのいわゆる得た否認だっていう考え方なんですよね。じゃあ、その得た否認の団体っていうものを、この解放同盟だとか、同和会とか、まあ人権連、人権連の前、まあ全会連の時代ですね、そういうのをやってたのは、そういうものに置き換えたらどうなんだと。いわゆる得た否認っていうものを、まあブラク民だとか、被差別ブラク出身者だとか、同和関係者というものに置き換えたらどうなんだっていうと、もうこれは、 今やってることってこれ、その近代政治起源説で言われてた身分制度そのものじゃないですか。今の政府がやってることは。なおかつ、その、まあ、解放同盟とかね、その、童話団体だけじゃなくて、こうやって公的な書類として、この人がブ落ックミンですって言ってね、こともあろうにですよ。こともあろうに、人権擁護局長をやってた人は交渉人の立場でこういうことをやってるんですよ。この人はブ落ックミンですよっ て, 言って。 で、これに関しては多分ね、なんか一定の地域に住んでいることをね、認定しただけだとかね、事実を、あの、検証しただけだとか言ってるけども、だってここになんか近親者が差別ブラック出身とか書いてあるじゃないですか。もうここまで来ると地域の問題じゃないでしょう。ブラック民の親戚はブラック民だって言ってね、認めるような種類作ってるわけだから、こんなもん身分制度以外の何なんだってことなんですよね。まあ多分ね、裁判所は意地でもヘリクツこねて、これは身分じゃないって言うと思うんだけども、じゃあこれが OK だったらじゃあ、 定や更新所だってね、えー、やったらいいんじゃないですか、誰が本籍地、住所がブラクにあるか、親戚がブラク民かどうか、うん、でそしたら、身元調査じゃないんだってというふうに言い訳できるじゃないですか、更新所なんかも。 で、なんか言われるやんね、この、元法務省人権擁護局長の萩原さんがやってたから、この書式を真似して作りましたって言えばさ、そしたらもう完全にねえ、探偵のやることはダメだって言ったらダブルスタンダードじゃないですか。と言っても、まあ、探偵とかね、更新所がじゃあどんだけそういうことをやってるんだっていうのも相当怪しいですよ。でも、ここ、これに関しては実際ここに書類があるわけだから、 まあおそらくね、江戸時代も、このお奉行様、お役人様がいてですね、例えばその、大磯だったらね、大縄橋さんなんか、あの、枝頭がいたわけですよ。で、あそこ は, は箱根のね、関所なんかも管理してるから、街道をね、えー、穏便に通してくださいっていうことで、えー、大名なんかが、あの、え頭に捨て届けをしてたんですよね。 これもなんかそういう感じの、なんかそういう感じの構造が見て取れますよ。この交渉に今で言うところのお奉行様みたいなもんですよ。その人も、このお役人様が。まさにそうですよ、これ。その、童話団体から言われたお役人様が人別帳を作ってるんですよ。まあ、江戸時代にね、こんなことがあったかどうかわかんないけども、でも、いわゆるね、金、金世、政治、紀元説のイメージってなんかこういう感じで、なんかそれをそのまま、 現代にやるっていう、この神経どうなんだと。他にもね。 杉藤さんかな、あの横浜国際人権なんたらって、神奈川のね、そのまあ、元あの人は全日本同和会なんだけども、まあ、あの人の過去についてね、なんか見ましたよ、脱税を指南してたと、そういう記録が出てきますで、その中でね、もうすんごい言葉が出てくるんですよ、まあ、その、ね、差別されてる人たちに対しては、国が特別な保護をしてるから、税金が負けてもらえるっていうような話をね。 いや持ちかけるんですよ、杉藤さんが、まあ、相談を受けた多分ね、資産家の夫婦だと思うんだけども、まあ、結局は断る、断るんですよねで、その断る理由っていうのはね、なんかね、嫌だよ。あの 官房の官房になるなるんて私は嫌だよみたいなことを言ってるんですよね<笑>いや、ちょっとこの言葉ね、あの、関西の人はね、分かりにくいかもしれない。とか、関東の人でも今時この言い回しが分かる人っていないだろうね。でも僕はね、あの、神奈川とかね、静岡辺りのね、じいさんばあさんなら言いそうな気がする。あ、ばあさんなんか言いそうだな。私はカンボになるなんて嫌だよって言って。官房っていうのはね カーボウとかね、カワボウとかそういうふうにも言うんだけども、まあこのあたりの枝の言い方ですよ、皮、比較の皮に、えー、坊主の坊でカワボウですね、それがなまってカンボウというので、カンボになるって嫌だよ、この言葉はね、意味することっていうのは、まあ要は、その童話団体に入って、税の減免を受けるっていうことは自分がカンボになることだっていう、つまり、その童話団体に入ったら、自分はその枝になるっていう、まあ、そういう意味なんですよね。 だからまあそういうような話をしてたんですね。童話事業とかまあそういうものに関わってる人、この法律関係者とか法務省の人もやっぱそういう感覚なんですよ。童話団体に入ったら官房になるんだと。うん。エタになるんだと。いやもうこれまさにね。 まさにこれあの現代政治起源説ですよ。非常にグロテスクなことなんだけども、現代のこの現代的なね、このね、政治システムの中に、この江戸時代の、まあ江戸時代に本当があったかどうかもよくわかんないその妄想の中のね、近、近世政治起源説という妄想によって形作られたですね、あの身分制度というものがね、組み込まれてしまってるわけです。本当恐ろしいことなんですよね。まあそういうことでね、 えーとまあ、ちょっと余談になるんだけどね、あの私は嫌だよ、幹部になるなんて、この言い回し、僕好きなんですよねあの、ちびまる子ちゃんのなんかあの言い方になんか似てますよね、うんあの、静岡、神奈川、この辺りの、ね、おばちゃんってそういう感じの言い回ししますよね、嫌だよ、私は幹部になるなんて嫌だよっていうね、うん。 現代政治起源説というものが凝縮されていると思うんです。で、僕はもうこれに関してはね、もうどんどん反論していってね、ちょっとこの問題は追求していきます、本当に。原権ポーカーでこんなことを許されるとは思えないですよ、僕は。まあ自分のことを調べたんだからいいって言うのかもしれないけど、じゃあ自分のことだったらさ、得た否認だっていうふうなことをね、認証するよう な, こんな書類、自分だったら作っていいのかって、それもまた違うでしょう。 うん。まあ、人のを作るのは身元調査だけど、自分のを作るのは身元調査じゃないって言ってね、言うのかもしれんけど、じゃあ、じゃあね、じゃあ自分自身不ラ民クミンかどうか証明するような書類を作るのか、作るのがいいのかって言ったら僕、それも違うと思いますよ、それ。やっぱ得た否認はなくすっていうことはすでにもう明治時代に決まってるし、今の憲法でもこういうことをたとえ、たとえね、自分自身のことであっても僕やってもいいとは思えないですからね、これ。うん、ということで、 この件についてはもう追及するし、裁判の結果がどうであろうと、もうこの公正証書をね、元人権擁護局長が作ったっていうことはね、もうこれはね、もう後世にね、こういうことは今あったと、令和の時代にあったっていうことはね、これはもうとにかく記録として残して、もう知らしめていく必要があると思ってます。うん。まあ本一冊書くっていうことも考えてますしね。ということで、その近現代、現代政治起源説について、私の思うところをお話しいたしました。